こういうのを見るときに、大体魚のこういうのを見るときに、このヒレの枚数とか位置っていうのを奥さんもこれ、気にしてみると、いろいろ見えてきて、例えばここにヒレが一つあると、もう一つここにもあると、そうだよねで、こっちの魚はどうかっていう話、これななそういうふうにはなってない。 もも先生いる <in in> <in> <in> <in> <in> 三島おこぜの仲間だからね。 これ三島おこでの中までね<笑>。三島おこでね。スターゲイザー。スターゲイザー、スターゲイザー。砂の中に潜って、で、上に電波を作って、で、上を通過する魚をこう、パクッと捕まえることができる。う 地在地下室，专门在地下室。 YOU、yeah.